今回は「ガンダムマーク2」制作のパート78になりますそれではご覧ください今回からバックパックに取り掛かっていきますバックパックは3つのブロックでできていますがまずはフレキシブルバーニアスラスターからやっていこうと思います このパーツ見ての通り合わせ目がすごく目立っているんですよねなので接着してしまおうと思うのですがその前にやっておきたいことを整理して作業を進めていきますまずはこのスラスターベーンこちらをディティールアップのため切り取っておきます 切り取った後はヤスリで整えておきますこんな感じになりました次はこの穴に少し手を加えようと思います。 それでは中に入れるプラ材を作っていきます端に R を作っておきます 適当な位置でカット試しに入れて位置を確認しますこの位置で接着しようと思います こんな感じになりました次はこちらの後はめ加工をしていきます真ん中の板まで切ってしまうとゆるくなりすぎる気がするのでそこは切らないようにしていきます。 すりで整えていきますデザインナイフを使えばもっと簡単ですね これで、後はめ加工の完了です。 今しかできないことをやり終えたので接着して合わせ目の処理をしていきます。 待つ間こちらのパーティングラインを処理しておきますこれで綺麗になりました。 このピンは不自然で邪魔なのでカットしてしまいますそれではパーティングラインを削っていきます。 パーティングラインを処理し終えてこんな感じになりましたこの部分、微妙にオになってしまっているので整えていきます。 はここの合わせ目ですここを埋める際どうしてもモールドが干渉するので先に削り取ってしまいます ここのモールドも邪魔だったので削ってしまいます。 盛り方が悪くかなり空気が入ってしまったので埋め直していきますこちらの合わせ目も埋めて整えれば合わせ目消しの完了です。 こうしてこんな感じになりました。